はみ、い、なさんこんにちは。すっかり春ですね伊沢東ストリッチファームの桜が咲きました。満開ですはい下にもこんなに絨毯みたいに意外に花びらが落ちています すごい地面にも桜の花びらがいっぱい。はい、キャンちゃん。奥には鈴花さんもいます。ね、桜が綺麗ですね。ちょっと天気が今まで良くなくて。 あのせっかく桜が咲いてるのにもったいないなって思ってたんですけどやっと昨日や今日晴れ間が出てきてすごくお花見日和ですはいダ、ね、チョウとと桜を見ることができます。 はい見学の方はちょっとここで一般の方は入れないんですけど今日は奥の桜も見に行きたいと思いますねえ満開ですねすごいはい。 オスダチョウが気持ちよさそうに目を閉じてます目のんびりしてていいですねすごい気持ちよさそう、はい、オスもメスもはい仲良く座ってます